本さんから見て今のお話聞いていてかかがでですす楽しみです今も言いましたようにすご い, い, いあの構想でこれが順調にいってほしいなと思うのとうございます同時にそういうところに選手を日本の選手を、ねあのうん、送り込むためにどういう条件が必要なのかっていうことも詳しく聞いてでこの舞人も行きたがるただ単にトレーニングしに行くだけ。 それをどういうように解決するのかということを聞かなきゃいけないし、うん、それももちろん日本からスペインまで、うん、フランスまで行くとてことだとかなりの費用がかかるんだけどね、うんはい、滞在するのも一週間そこが滞在したからってなかな か, な か, なか<笑>変わり<笑>きっかけしたのかどうかぐらいね。ねうん やっぱり最低でも2か月、うん、3か月が必要だと思う、うんで、その滞在する場所、費用、そういうものをどういうふうにすむのかということを、これから詳しく教えていただいて、はい、日本の選手を、高校生ぐらいの選手をね、でごい ま, す本当まさかの窯本選抜が、うん、フュートルスポーツやスペイン へ, インへ<笑>飛ぶという。 それはあの行きたい子は何度でもいると思うんですけれど、うん、だからそれが実際向こうであのただサッカー向こうでサッカーやっ て, るって、はいくだけじなまた向こうの文化だとかいろんなものを勉強して帰ってくるっていうのは非常に大事だと思うので、はい、それぜひぜひ。 なんとかしましょうさんのお力えもあってののことですのです、はい、私ができなかった人を紹介して<笑><笑>この番組はなぜか対談をすると次にプロジェクトが立ち上がるど、ね、<笑>どんどん生 ま, れていきますねライブプロジェクトドキュメンタリー番組になってきてますけど<笑><笑>今後小野さん の, の a e f p が日本のサッカー業界に対してこうどのように絡んでいくのかということを教えていただけますでしょうか。 そうですね。あのまだはっきり見えている部分はまあ、少ないというか、一個一個手探りです。で、はい、ただ今回浦和レッズ の, の西野さんはじめ、皆様とまあ、1個始まるといろんな連携の可能性が見えてきているので、あの模索していきたいと思っています。はい、で、やっぱりこう。一番最初から今思っているのは？ 選手の海外進出っていうのはもうこの20年で多くで排出されていて、はい、ワールドカップの人員構成や結果につながってきているとで僕たちは指導者や経営人材っていうものもちゃんと同様にまたそれ以上にどんどん出てくるものを、まあ、自分たちがこう体現しながら も, もう仲間やその周りの方々を増やしていきたいとう思いがあるのでその J リーグとか日本のサッカーということになった場合には選手に限らず、ね。 そういったもっと広い視点でこうパートナーシップを組み、もっとその日本のまあいろんな人材がこのサッカー、フットボールに関わってくるという、そんなことにまあ貢献で き, できたらいいかなと思っています、うん、あ今日は長い時間、ありがとうございました。ままた次回お会いしましょう、うん